です治療院で売り上げを上げようと思ったらほとんどの方がですねやっぱり自分の治療技術は、まあ、どれぐらいレベルを高めておかなければいけないのかってことはすごい気にされるんですけれどもけどやっぱりそれよりもあなたの治療院をどういうふうに見せてどういうふうにお客さんから認知されるのかっていうことがすごく大事なんですねだここの点をやっぱりほとんどの治療家の方は知らないと私は思ってるんですねほとんどの方が売り上げを上げたいとかね独立開業したいと思ったら一番最初に治療技術を磨いていってですねで技術をどれぐらいのレベルになれば一体自費で5 0 6,0008,0001 万円とかねそれぐらいのお金を請求できるのかっていうふうに考えられるんですけど実はそうじゃなくてやっぱりですねいくら素晴らしい治療技術があったとしてもやっぱりまず知ってもらわないとないのと同じなんですねだからやっぱりまず知ってもらうこととか地域から認知されることそして地域から愛してもらってずっと帰ってもらえるようになるためには治療技術に効果するんじゃなくて。 まずファーストコンタクトの部分ですよね。自分のことを知ってもらって、それから続けて気に入ってもらって、通ってもらうということだと思うんです。だから順番が逆なんですね。技術を磨くんじゃなくて、まずは知ってもらう。知ってもらって、施術を体験する。 気に入ってもらってリピートしてファンになっていくっていうそういう順番じゃないですかけれどもほとんどの人っていうのがその後に来る治療技術のことばっかりを勉強されるんであのほとんど売り上げがうまくいかないとか新規が取れないとかねそういうことで悩んでおられるんだと思いますもしくは独立開業したい方であったとしてもどれぐらいの治療技術が必要なのかっていうことを考えられると思うますこれは考えることとしてやっぱそもそも間違えてしまってるよということを知っておいていただきたいんですねでそれをまとめた本を私作りましたのでえ下の概要欄からゲットできますので今すぐゲットしてみてください期間限定です 1 5 0 0名のみです。以上です。